三塚サリーさんからあのあのファンの方をと同じ目線で温かい歌を届けてくださいというメッセージをいただいたので、はい、私もその言葉を心に胸に留めながらこれからも頑張っていきたいと思うので、はい、あのよろしくお願いします。 では、ということで、あの鬼塚サリーさんのエンデューロという曲を歌わせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。 「今の自分が好きなのは」「何度転んだって起き上がってきたから」「数えきれない涙のあと」「愛ひとつひとつに意味が」 幼い頃はしゃいだ場所胸が熱くなったあなたと出会った場所思い出がいっぱいこの街ああいつも優しく迎えて 走れ走れどこまでも不屈な姿輝きこの演目。 I'm、oh. sorry. ありがとうございました。